消結晶と言われた健康診断で硬子結晶と言われた中性脂肪が高いらしい普通の人は50から150

脂肪の数値は50から150俺の数値はなんと700緊急な数値だと医者は言うもう一人はまあ食事に気をつけましょうって言う

こちらにかかって い, いんだかわからねえからかかってねえ俺は死ぬのは怖くねえだけどじんわじんわ死ぬのは嫌なんだああ格子決勝 I hate you 格子決勝に気をつけろ

脂肪が高い糸フォアグラになってその次肝硬変そして最後はお決まりさこれってロールには二つある

善玉の HDL と悪玉の LDL 俺のはほとんどが悪い子ちゃんさ俺は死ぬのは怖くねだけどミスミスわかっているのにああ格子決勝 I hate you

し決勝でくたばるな。

何やらおかしいと思ったんだ汗の匂いがやたらねぼくせこれが噂の彼氏なのか本当の彼氏はおじいちゃんの匂い

なんだか分からねえけど俺のはちょいと違うそこの姉ちゃん後で嗅いでみるかい俺は死ぬのは怖くねだけどくせえまま死ぬのは嫌なんだああ公式決勝。i hate but smell

汗臭いやつは気をつけろ高カロリーな食事とアルコール格子化粧に悪いのは脂っこいものにお酒俺の大好きなものばっかり

高カロリーな食事はどんなものだろうか、えー、カレーにスパゲッティ揚げ物のカツ丼にハンバーガーピザにシュークリームケーキビールーこんなことばかしぬかしていると。

皆さんの顔がだんだん暗くなるできになりたくねえからもうやめとこうだから今日はお祭りだ飲めや訴えやじゃんじゃん騒ごうぜああー公式決勝ウィーラハイカロリー

コシケションコシケションコシ に, に <wives> <shelf>、hmm. もういっちゃ、ケショにもう一杯、コシケにオカリコシケションオムドカリ